えー、このチャンネルで企業と動画の関係の話をしましたね。で、そういう話をツイッターでもやってて、で、その中でですね、JRA 日本中央競馬会の話をしたらですね、やたらそれに食いつく人がいるんですね。まあ、僕はギャンブルやらないからよくわかんないんだけども、皆さん競馬好きなんですかね。で、あとね、自転車ドットウィンコっていうサイト、この下の概要欄でもあのアドレス書いてるんだけども、自転車のサイトでもあの記事として書いてるんで、まあ、そっち。 読んでいただければいいかなと思ったらなかなかね、読む人いないみたいで、なので YouTube でも改めて説明しようかと思うんですけども、まあ、JRA と動画の関係って例えばその競争場。 えー、まあ、怪我したりだとかですね。まあ、年取ったりしたら、まあ、処分しないといけないっていうこともある、あるわけです。そういう場合に、えー、例えば食肉処理場だとか、あとは火星場。火星場っていうのは、その、まあ、牛とか馬を、まあ、処理してね、肉コップにしたりして、えー、処分する施設なんですけども、まあ、そういう施設ってなぜかね、あの、部落に多いんですね。そこで部落との関係が出てくる。あとはですね、えー、実は JRA の職員、休務員ですね。あの、馬の世話をする人にですね、 意外とね、えー、ブラック出身者、ブラックにルーツがある人が多い。で、これはね、かなりピンポイントな話になるんですね。あの、知ってる人は知ってると思います。えー、北九州の小倉競馬場。あれは北方っていうブラックのね、土地を買収して作ったので、すると地元の雇用対策っていうことで、あの、北方出身者がね、かなり JRA に雇用されたそうなんですね。なので、あのー、 小倉競馬場に限らずね、あの、例えば立党のトレーニングセンターとかですね、全国の JRA の施設でですね、えー、この、えー、北方部落にルーツのある人が結構ね、活躍してるって言うんですよね。で、そこでね、じゃあどういうね、絡みが出てくるのかっていうとですね、えー、例えば労働掃除なんかの時に、えー、解放同盟が出てくるということがあったそうなんですね。 うん、しかしですね、JRA はやっぱり、やっぱりね、あの、公営ギャンブルやってるね、団体なんで、えー、反射はご法度なんです。もう暴力団なんか持ってのほかですね。で、童話団体っていうのもね、まあ、 本音ではね、やっぱりその反射っていうカテゴリーだったんだと思いますよ。だからそういうところになんか無茶な要求をされてもですね、え、それをね、え、やすやすと、やすやすと応じるわけにもいかなかったわけです。やっぱ JRA o t 組織なんで、え、ちょっとしたことでも応じてしまうとかなり影響が出てしまうっていうことなんですね。 なので、なんとかしてね、その、まあ、とにかく、あの、足元を救われないようにしたと。え、JRA がね、解放同盟から球団されるなんてことは絶対あっちゃいけないわけですね。で、JRA も解放同盟の言うことなんかね、えー、聞くわけにはいかないわけです。とするとですね、え、まず足元を救われないように、もう、ブラクチ迷走感買うなんか持ってのほかですね。で、 その身元調査っていうのもね、かなり早い時期からやめてたそうなんですね。だから JRA ね、聞くところによると学歴差別ないらしいんですね。だから JRA の採用はね、なんか結構ね、構成らしいんですよ。聞くところによると。えー、それでですね、 じゃあどうやってそのね、労働争議なんかで解放同盟の幹部が出てきた場合にどうしてたかっていうと、その、なんかね、JRA の役員で、なんかその、幼馴染が解放同盟の幹部っていうような人がいて、そこで、なんかその、幹部の名前を出してですね、そこでちょっとこう、あの参ったかみたいな感じで、えー、交わしてたっていうんですね。 あとですね、松本慈一郎との絡みで面白い話がありまして、松本慈一郎って言ったらもう解放同盟 の, あの創始者みたいな人ですよ。参議院議員だった松本慈一郎から裏口採用みたいなのをあの JRA が依頼されたそうなんだけども、まあそういうの断ったそうなんですね。まあ受けちゃうといろいろやばいっていうことも あ, あるんでしょうね。 うん。その、解放同盟に休弾されるのも嫌なんだけども、解放同盟から何か言うことを聞いてくれるっていう感じになるっていうのも、これも絶対避けたいと、そういうことがあったんですね。で、印象的な話としてはですね、えー、その、まあ、解放同盟の、なんかね、役員みたいな人とですね、JRA の幹部が、あの、飲むことがあったと、あの、その人の家でね、そしたらですね、その解放同盟の役員の人がですね、えー、自分はこの家以外にも、 あの、家を持ってると。で、その家っていうのは、まあ、公営住宅だと、改良住宅だと、童話対策の。で、それをまたがしして、儲、えー、けてるっていう話を、得意げにしてたっていうんですね。そしたら、その、JRA の役員の人がですね、えー、そんなことをしているもん の, の酒は飲めんって言ってね、えー、立ち上がったっていうんですね、その席を。そしたらもう、そこから、なんかその、その役員の人はもう解放同盟からも、 一目置かれるようになった。だから、そこまでしてでもですね、あの、JRA っていうのはとにかく解放同盟の言うことは聞かないぞと、あの、あり足取られるようなことはしないぞというのが徹底してたっていう、まあそういう話です。だから、いい意味のお話ですね。だから JRA っていうのは、その、同期連っていうね、このチャンネルでも話した、その解放同盟に金払うような団体にも、あの、入ってないはずです。入ってないです。 確かに。同水橋とかでそういう反官反民みたいな、あの、完成の同和団体なんかにも JRA は関わってないはずです。ということで、まあ JRA と同和の関係、まあむしろね、その、同和と関係ないという、まあそういうお話でした。